陸上女子マラソンで五輪二大会連続メダリストの有森広子氏が30日放送の TBS テレビ昼帯にコメントを寄せ陸上界に現れたスーパー中学生ドルーリー・シュエリ、シエリ15イコール鶴山中の才能を高く評価した15日の全国都道府県大港女子駅伝で区間新17人抜きを演じて一躍注目を集めたドルーリー 29日の晴れの国岡山駅伝でも3人を抜き区間新をマーク、津山市チームの6位入賞に貢献した。有森氏はドルーリーの魅力について手足の長さを生かしたスムーズで連動性のダイナミックな走りとした。 中学では女子部員3人だけの陸上部で活動し、練習メニューなども自身で調べて考え、実行していることに自分がやるべきことを自分で考え実行する自立心を持っている、と評した。カナダ人の父、日本人の母を持つドルーリーは岡山県津山市生まれ。最近は岡山県政の活躍が各分野で目立ち、 学生スポーツでは昨年12月の全国高校駅伝男子は倉敷高が優勝。今月の全国高校サッカー選手権は岡山学芸た高が制した。プロ野球オリックスの山本義信投手やプロゴルファー中や雛子らも岡山出身だ。実は有森氏も岡山出身。 県民性について、いい意味で頑固で固くなな分、目標に向けてこだわりを持って押し通す強さ、エネルギーがある。マイペースで周りに流されることなく、信じた道を突き進む強さを持っている、とコメント。同郷ドルーリーのアスリートとしての資質も大いに期待できそうだ。コメント。沿道での応援力になった言ってますが、やはり注目されることはいやらしいですよね。 気にしないしようと自分で言い聞かせているみたいですが、まだまだ高校生です。暖かく見守っていきましょうよ。岡山県出身の有名人には、芸人の千鳥、先日の M の1を制したウエストランド、歌手の藤井風さんも言いますね。今、岡山県が熱いです。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。 ん